ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。キー半島編第3話お届けします。現在地、和歌山県那智勝浦町のキー勝浦駅です。初詣をテーマにすると言いながら、1話目と2話目は18切符。 による過酷な旅をただお見せしただけという、二極化してしまう内容で本当に申し訳なかったです。遅ればせながらなんですけれども、この第3話から本格的に初詣をテーマとした旅を始めますので、ぜひご覧いただければと思います。この那智勝浦町なんですが、日本三名博といって、日本で3つある有名な滝の1つがこの町にあるんです。 那智の滝と言います。他には、茨城県大子町にある袋田の滝。そして、栃木県奥日光にある華厳の滝。二つとも関東ですね。その上で、この、那智勝浦町にある那智の滝。これで、日本三名幕というそうです。で、なちの滝と関東にある華厳の滝、袋田の滝。決定的な違いがあるんです。僕個人の認識なので、間違ってたらすみません。那智の滝はですね、熊野那智大社の、え、次、那智広神社という神 ご神体でもあるんです。 そして、一段落ちの滝としては日本一なんだそうです。クサで言うと第12位の滝なんだそうです。その町の滝に実は2年も前からずっと行ってみたいと思っていながら、なかなかチャンス自分で作ることができなくて、今回ようやく精神18キップを使って足を運ぶことができて、で、これから足運ぶんですけど、こんな時間帯に行っても仕方がない。なんでこの時間帯にオープニング撮ってるかというと、ここで一晩過ごすので、やっぱり町の滝に行くのに、ぜひ役立ててほしい状況 具体的には宿自家用車持っていない方には公共交通機関それから今回の宿に関してお得な情報もお話ししたくて。 であえてこんな夜にオープニングをとっています。なので、参拝は夜が明けてから、朝早い時間帯にやりますので、那智勝浦町での観光であったり、神社参拝であったり、役に立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。長くなってしまいました。ではそろそろ、那智の滝、そして那智広神社への初詣を含めた旅を始めたいと思います。 早速改札に向かいたいと思うんですけれども何しろ8時にチェックインしますっていうふうに言っちゃってるんですよだから早く行かないといけないんですよかったよかったここにね熊野早玉神社とかこれが熊野本宮神社これが熊野那智大社です今回は諸事情によるパスです す素敵な自然があるんですよ今の鼓動だったり ね, ね本当はゆっくり回りたいんですけどねということでまずは改札を出ましょう今日の宿の場所が分かりましたんで早速向かいますついでに改札で駅員さんからバスの乗り場を教えてもらいました ここですね、ここが那智山線の乗り場です。那智の滝を、ここから行きます。あって、宿が逆方向になるっていう話なんですよね。こっちじゃない間違えちゃったらまたやらかしてしまった。あー恥ずかしい。反対側に降りるには、立橋があるんですよ。バス乗り場が向こう側になって、こっち側に 立教があるんですよこの立教を通らなきゃいけなかったんですけど、この立教の場所が分からなくて、やっと今気がついた感じです。やらかしてしまった8時の約束。いや、本来は18時の約束だったんですよ。間に合わないってことを事前に話をして、この上で、た、は、だ、い、息上がってる。やばい。こっちですね。はい。えっと。 これが、ね、いい勝浦駅ですよ夜空に月が輝いちゃっていやーやばいなあ、そうそうそうということでね多分間違いないと思います後で詳しくご紹介するんですが こちら天然温泉玉の湯さんといってホテルも営業されてますホテルレンタル6 6 0んというホテルでもあるんですすごいですよ白浜にも支店を構えていらっしゃるのでここ那智勝浦で車を借りて白浜で車を返すしかも12時間確か4000円しなかったはず素晴らしいですよね、はい、で今日泊まる宿はここじゃないんですここにね看板出てますホテルレンタカー6 6 0ん。 ということでね、ありましてでもここじゃないんですよ今日1泊4000円でお世話になるのはハ山さんという民宿ですね民宿だけじゃなくてお料理も出してらっしゃるそういうお店でもあり民宿でもあるそういうお宿なんですただご主人にわけお風呂の方は 今向こうでお見せしたホテルレンタカー6 6 0んを利用してもらえれば助かるなというお話でしたんで、後ほどお風呂をあちらの玉の湯さん、ちょっと目がね曇っちゃってるけど、いただく予定にしてます。というか、萩山さんどこだろう影山、ま。あったありました意外と早く見つかった。ここです。お食事どころ、萩山さん。 それが今回、一晩お世話になるお宿です早速、チェックインしたいと思いますごめんくださいというわけで、今回 4,000 円で、ね、予約をさせていただいて宿代を先に払ってしまいましたお部屋の方なんですが、こんな感じですね今からじっくりお見せします部屋の構成はとてもシンプルです ざっくり見ていただいて、こんな感じで、上にエアコンがあって、向こうにテレビと、1階につながる電話があります。ご主人には大変ご迷惑をおかけしてしまったんですけども、あらかじめこうやってお布団を敷いていただいています、枕も良さそうな、いい感じ。まるで実家に帰ったような気分にさせてくれるようなお部屋になっています。 そしたら、早速、着替えて、先ほどご紹介した玉の湯さんでお風呂をいただいて、近くにコンビニエンスストアがあるので、そこでご飯を買ってこようと思います。民宿萩山さんおすすめしてくださった、あちらの玉の湯さん、今からお風呂をいただいてこようと思います。じゃあ、早速、行ってきます。 とことで、玉の屋さんで一袋いただいて聞きました。日帰り入浴だけでも利用可能だということで聞いてきたんですけれども、大人一人500円、小中学生300円、小さいお子さんは無料で入浴が可能、それから買い切りのフェイスタオルが200円、レンタルのマスタオルは100円で利用できて、わずか800円でお風呂をいただくことができました。 す本当にいいお湯でしたというわけでそろそろコンビニに行きまして急いですけれども夕食にしたいと思いますよいしょうっ、ん ナチカツうやに到着したのは夜1時。それから、大慌てて、支度をして、お風呂に入り、コンビニに走って、ご飯を調達して、まあ僕最近ライブ配信やるようになって、ほんの少し前まで、ね、ほこちゃったんですけど、ライブ配信やってました。明日はですね、この映像を撮っている、次の日の朝5時には起きてないといけないです。ということで、ぼちぼち寝ようと思います。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。 現在朝の5時54分です。まだ辺りは真っ暗なんですが、民宿、ハゲヤマさんで一晩過ごさせていただいて、また新しい旅をする準備が整いました。いよいよこれから、那智の滝、向かうわけですが、これからお世話になるバス会社さん、熊野五号南海バスさんの、那智山線という路線になります。 片道の乗車賃が630円かかります。ただ往復乗車券を購入すれば1100円で済むんですけれども、今回はその往復乗車券は使わないです。今日はもう早い時間帯に那智の滝行ってしまおうかなと思ってます。キー勝浦駅のチケットオフィスが開くのが朝の8時からなんですよ。夕方の5時まで営業してるらしいんですけれども、それでは間に合わないのでちょっと高くはなりますが、通常の630円の2回分ということで那智の滝、そして那智の滝をご神体とする那智広。 神社向かいたいいと思います早速、紀駅向かいます。目の前に紀伊勝浦駅見えてきましたここから見える駅の方に今のところ人影は見えないです前日にお話しした通りバス乗り場はあちらに階段見えるんですけど階段があって立橋があるんですこの立橋の向こう側になりますこの立橋を歩いて 駅の反対側に行きたいいと思いますやっぱり誰もいないですね今の時間は。こちらを見てもやはりホームに人影は見えないです。 車に入手した情報通りなら6時45分に今の午後南海バスさんの那智三線の始発が出発するはずなんですが今のところバスは見えないですねひとまずゆっくり待ちたいと思いますバス停にやってきましたあと5分ぐらいで那智三線の始発便が来るはずなんです那智三線のバスが来ました早速乗り込みたいと思いますはい、整理券取りました 割とゆっくりできないからついバスに乗り込みました日立革命家駅から那智の鉄は30分ぐらいで着きます那智3線の始発に出発しました那智の鉄に足運ぶのに通ぐらい 停留所としては2つあとに熊野古道その後にナチの時出てますからここで降ります。 大門坂の観光案内所みたいですね今回はパスします、うん、630円ナチの滝まで案内してくださったバスが去っていきますありがとうございましたお世話になりました路線バスに乗って紀伊勝浦駅を出発してからおよそ25分こちらが 那智の滝をご神体とする、熊野那智大社の別具那智広神社と言いま す, す。これが鳥居です。それでね、見えちゃいましたよ。ぜひともお見せしたい。もっと奥に待ったところに行かないと、ダメなのかなと思ったんですけど。 見えちゃってるんですよ、那智の滝がはぁあれですよ今からもっと近づいて、滝の姿を見てみようと思いますとここで、その前に新域なので、まずは礼をしてから フロワーで綺麗にされているところなんで音がうるさいかもしれませんがそこはご了承ください早速参道を歩いて本殿に向かいたいと思いますついに来ることができましたよ舞台なんですがこんな感じになってます8時から4時まで 山道が右側を進めてくださいということはこちら側を進みますああ、なるほどこういうことだったんですねはあ、ははあ、やっと意味が分かりましたよただちょっと僕の履き物ってせったなんで気をつけて階段を降りたいと思います結構勾配きついかな おーすごーいおーあれがチの滝かー2年待ったはいやったなーここから川の方に向かって降りていく階段あるんですがこの脇のところに小水川がありました 見てください。なんと書いてある世界遺産紀伊山地の霊場と山景道それで現在地がここ那智広神社御滝海場。まだ時間ではないですけども滝を見ることは可能でしょう今神主さんがせっせと準備をされてます。 なんて高豪シーンだ本当に言葉がはいらない綺麗すぎて素晴らしすぎる で接近してみるとねこんんなな感じなんですよゴスゴスした岩なんですけどなんか荒々しさみたいなものが逆に神がかった霊的なパワーみたいなものを感じさせてくれます本んとすごいなこの滝自慢話で申し訳ないんですけどこれで僕は日本三名瀑オールコンプリート 北日光の華厳の滝、茨城県大子町の黒檀の滝に続いて那智勝浦町の那智広神社の御神体、那智の滝も見ることができましたやったーおみくじがあるんで、引いていこうと思います一回百0 0円出れました片手で申し訳ない十四番が出ました 14番の結果シ吉でした、はい、誠意を持って尽くせ必ずかないいか略これですね会場部隊参入料金こんな感じになってまーす今後ろに見えている社務所の方で参入料300円支払いましたで300円支払うとお守りも一緒にいただけます息が白くなって申し訳ないでこの辺りで 滝の水が飲めるんですけどこれですねこれを買えってことです買いましょうそのためにわざわざ崩してもらったんでね扉を開けてここに二百円あるんですけどここに入れてで、お皿を取りますで、扉を閉めてこれがお皿ですね 延命長寿のお滝水。割と近いところにありましたよ。でここからでも眺めはいいんです。で、こっちが水見くじ。使用済みの杯がここに返却ということです。じゃあ早速この杯好使って延命長寿のお滝水飲んでみましょうか。 気のない自然な水の味そんな感じがします普通に飲めますねこれで長生きできるかな懸命中途のお酒水に使った小豆返しますねここに返しておきますありがとうございましたじゃあ、ご存在を廃することができたんでもう一回、礼をして帰りたいと思いますありがとうございました 私にとっては2年越しの悲願をかなって那智広神社の。 体の滝ととご対面することができましたどうだったでしょうか今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。参拝方法とか、作方的な部分で間違ったことをしてたかもしれません。それについて言い訳をするつもりはないんですけれども、熊野三山の一つ、熊野那智大社の別具、那智広神社参拝のちょっとした参考になればいいなと思っています。次回の紀伊半島編第4話なんですが、の滝熊野三山有する 奈地勝浦町実はマグロの漁獲量日本一の町なんですそして勝浦漁港にぎわい市場がありまして奈地勝浦のおいしい海の幸を食べ尽くすグルメな内容をお届けしたいと思っておりますので是非楽しみにしていてくださいそれでは奈地の滝をバックにお別れです最後までご視聴ありがとうございました